ステージを降りたマイケルは早っと楽屋へ戻りその直後マイケルに招待されたリアーナが彼の楽屋へ訪れた